令和3年3月8日、今年度、阿蘇地域の草原で刈り取られた茅束が初出荷されました。阿蘇市並野の旧奈良木野小学校体育館に集められた茅束を、株式会社 GS コーポレーションが、野焼支援ボランティア7名の協力を得て、一束およそ10キロ、胴回りが60センチほどの茅束、 およそ500束を積み込み込ました。4トントラックにびっしりと積み込まれた茅束はおよそ760キロ離れた京都府南丹市美山町へと出発しました現在阿蘇地域の草原では野焼きを前に茅刈りが最盛期を迎えていて出荷は5月まで続きます昨年度から本格的に出荷を始めた GS コーポレーションによりますと 茅は全国的に不足しており阿蘇を茅の産地として全国に PR し新しい産業や文化として広めていきたいということです。